私引っ越しをしをますやっとこの狭いね動画で紹介もちゃんとできなかったこの狭いレオパから脱出しますこの今住んでる家ってあの去年の3月一番物件も高いしあんまりない物件まんまない時にちょっと急にしたんでこういうのと<笑>こしかできなかったんですけど いやでも本当にびっくりしたのが1系のマンションに引っ越しをするのに初期費用ってこんだけかかるもんですかね。で日本ってまあ韓国みたいに初期費用あの保証金が何百万ぐらいかかるわけでもないんですけどでもいろいろ合わせたら意外と結構かかって。 で 今, 今はこの家の間取りはワンルームで引っ越しするとこは 1K なんですけど契約金だけで28万 5,000 円ぐらいうん28万 5,000 円ぐらいそれ以外にもこの今の部屋の日割りでの家賃含めて掃除代合わせて6万 3,000 円えいくらやったっけこれだけで35万円ですよね、まあ、でも仕切れがないからまあ まあまだ良かったんですけど、足きれいっていうのは、まあ、簡単に言うと、韓国では、年置きみたいなことなんですけど、まあ、えー、他何他に、引っ越しセンター呼ぶでしょじそれで3万2000円ぐらいかかって。 特別割引をさせていただいて、税込みで四万五千円となります。これさんとしてはいかがでしょうか。他の業者さんにも見積もりを取ってるんですけど。うーん、まあ、だいたい三万ちょいぐらいで、今四万五千円でご案内しておりますが。三、はい、万五千円ぐらいになるようでしたら、お任せいただけそうですか。<笑>仮に三万円プラス消費税の三万二千五百円ぐらいでしたら。 この電話でででお決めいただくのうもできそうですかなんかそれって値段が変わる理由とかってありますかね同じ荷物の量も同じ一緒で何も変わることないんですけど<笑> 今, 今この電話でお決めいただけるようでしたらということでの早期割引のような形でですねあそうなんですね助、はい、かりましたではもうちょっと調べてからまた電話かけ直しますねピチン万じゃあ合わせて38万ぐらい しかも今あのこの家は家具と家電付きのレオパーなんで全部ついてたんですよなんか洗濯機とか冷蔵庫とか電子レンジとかでも今引っ越しするとこはもうなんもなくてエアコンしかついてなくてそれは全部買わないといけなくてじゃ必要なものだけ買うとしてもベッドいるでしょ洗濯機いるでしょ冷蔵庫電子レンジ電子ケトル あ電気ケトルおー掃除機合わせたらいいかカーテンまあ安いもん買うとしても45万円ぐらいは合わせてかかるんじゃないかな以上かかるか。 本当に高いです、ね、なんか思ったよりめちゃくちゃお金がかかってちょっとびっくりしている状態です引っ越しはマジで本当にあとちょっとですけどたまたまなんか仕事もなんか増えたりとかしてる時期だし、うん、まあでも頑張って。 仕事してお金稼いでまあ大体50万ぐらい一気でなくなるんですけどまあそれの倍以上何倍以上頑張って仕事して稼ぎます、まあ今日は何の意味もないまあ、文句言ってるだけの動画なんですけど本当に引っ越し費用ってめっちゃかかるのでで家の契約をする時はちゃんと未来のことちゃんと考える 考えてしたほうがいいですだってお金も足りないでしょ50万円ほんとにこれ全部片付けるのに一生かかりそうてか服が多すぎるじゃあね 明太子味のえびせん。